皆さん、こんにちは。サルです。以前の動画でご紹介したように、メッシュ型の焚き火台をダイソーグッズでカスタムすることで、通気性が改善。煙の少ない焚き火台になったので、これを機に、ニワキャンスタイルも新規点、改めてみようと思いまして、レンガロも組み直してみました。過去にご紹介したタープテントは、たくさんご視聴いただいてるんですが、ある視聴者さんに教わって、新スタイルに発展してます。セリアの自己輸着テープの活用方法や、 庭キャンプ設営にご興味ある方だと簡単なレンガロの作り方など盛りだくさんすぎるテーマですが見てやってもいいかなっていうまあお時間のある方はどうぞお付き合いください。よろししくお願いします ということで、昨年8月から使ってきた3代目二次燃焼ストーブのレンガ炉を一旦全部解体します。数えてみると、ちょうど100回ぐらいですね。この二次燃焼ストーブは使ってます。そうそう、このレンガ炉は私の場合、あえてセメントで固定していませんので、まるでレゴブロックで遊ぶように分解が可能です。最低限の構造強度を確保するために、半分に切ったレンガも複数準備しておいて、 互い違いになるように並べて積んでるだけです。互い違いになってるため、今映ってるあの左の部分、あそこはね、引っ張っても外れません。えー、無理なんです。<笑>はい、無理でしたね。えー、諦めて壁状に積み上げている上のレンガから解体していきます。レンガがたくさんあると、いろんな形に変形することが可能なので楽しいです。一番最初はピザ窯を作ってました。 で、次にペンキ缶で自作の二次燃焼ストーブを作ってその後、と富士見産業の二次燃焼ストーブそして武田コーポレーションのストーブと来て今回の衣替えですでメッシュ焚き火台を設置してみたんですがちょっとでかかったです はい、ということでまあ仕方なく土台からやり直しますレンガ路に住み着いてるヤモリくんが登場<笑>かわいい住人です前からねずっといるんです2年ぶりぐらいに全部めくりましたせっかくだからきれいにしておこう。 気が向いた時だけ綺麗好きになりますいつもは真逆なんですけどね<笑>横にして2つ並べるとちょうどよかったこういうのは本当にレゴ遊びと同じ感覚ですよさげだったので背面レンガを仮積みします背面のレンガ壁を仮積みした際に 互い違いに組むのを忘れてましたせっかくハンマスのレンガがあるので本組の時に積み直しましたこんな風に互い違いにすると強度が増します焚き火台の上が少し当たっているのでレンガ位置を微調整して完成ですこれで土台と背面は OK ちょうど良い感じです 消し墨入れに使っているスステンレスの箱です蓋も鉄板を切って作りました取っ手はセリアの鉄筋風アクセサリーですがなんとごとくにもなって超便利です余った穴あきレンガをトング刺しに流用 うちの焚き火場に鎮座してきた歴代のストーブです初代のペンキ缶は朽ちてもう処分したんですが富士見ストーブや武田ストーブは今も使えますただし富士見ストーブは過去動画でもご紹介した通り二次燃焼機構の肝である内側の二重壁が錆び落ちてありませんしたがってただの一次燃焼ストーブですね ただ、この鉄サビ風合いを眺めながら沸かした湯で、焚き火コーヒーを楽しむと格別です。まあ、ただの変態ですね。こちらは約8ヶ月利用してきた竹田ストーブ。8ヶ月でちょうど100回近く燃やしてますが、まだまだいけそうですね。円筒状の二次電焼ストーブは、明らかに燃やす力が優れているので、 よく乾燥していない枝でも燃やしてくれますまだ使ったことない方には本題から外れますがおすすめですこのタープテントも過去の動画で紹介した3けさんの DD タープシェルターですが以前の動画と3箇所違ってます1つ目に LED ライトは磁石で吊るしていることこれ視聴者さんに教えてもらったんですがテントの外側を見ますとなんと薬瓶の蓋がちょうど良かったので これにマグネットでくっついていてますそして庭の狭いスペースに貼ったので床の幅は 150cm に狭めましたそして出入り口も二股ポールで設営してます床が狭まっても出入りしやすいシェルターになりました貼る場所に合わせてサイズ調整できるのがタープシェルターの最大の魅力ですこちらも最近の動画でご紹介したセリア新商品の自己誘着テープですかかっこいいい包帯にしか見えない なんて思ってたら店頭では売り切れてました意外に需要あったのかもしれません意外って失礼ですね確かに糊を使ってないので何度でも貼り直しが可能だし伸縮具合が絶妙映っているようにペゴハンマーの絵を斜めにカットしたような部分にも伸ばしながらぴったりきれいに巻きつけることができます過去にあったグリップテープよりもずっと作業は簡単なんですね 水に濡れてもタオルなどの布を上に巻いてギュッと掴んでやればほぼ水分が取れるし自転車のハンドルに巻いてもぴったりです、うん、いいじゃんよく伸びるのでハサミでは少し切りにくいんですけど刃に糊がつかないのは嬉しいこんな風に端も綺麗に留めやすいです もうすぐ発売予定のセリア新商品も期待が高まります。軽く何かを叩いてみたらわかるんですが、クッション性と滑る止めの効果は抜群。色い々ろいろ使えます。絵の型を斜めにカットしているので、絵の端ギリギリを持った時でも手の形ぴったりにホールドできます。右手で持っても左手で持っても大丈夫。 今一番気に入ってるセリア新商品ですそれではお楽しみの焚火タイムです今回も煙を出さないように燃焼させてみますご覧ください you